今回のテーマはこれ。夢を応援しよう。夢は夢でも睡眠の方の夢だよ。寝ている人を応援していい夢を見せてあげるよ。今回も 別しに旅に旅出るよいいよファンタジーだよ夢という仮想空間でも応援とはさすがバーチャルキャラクターだよ僕はもうおとといから旅の準備はできてるからいつでも行けるよお留守番よろしくね あ、さっそく寝ている人を発見したよ。とてもアホズラで気持ち悪いね。人は見た目で判断してはいけないと言うけれど、こいつはするよ。おそらくこの顔からとても危険な夢を 見ているよこんな顔したやつだけど幸せな夢になるように応援 これで、安心だねよく来た、勇者よ。魔王を倒すのは、お前しかおらん。頼んだぞい。やだ。